さあ初参加ということで、こちらもですねインタビューさせていただきたいと思います。勝川大輪、よろしくお願いいたします。さあ豊昇ランプさんですけど、チームは何年目のチームなんですかえチームとしては16年目になります。16年目のチームということで、高蔵市で踊るの初めて。 やってくれました。ありがとうございま す, す。来ていただきまして嬉しいです。さあ、あのー、仙台市を拠点に活動されているということですけれども、どうなんでしょうか。イベントは何かこう決まっていたりするんですか。でえっ、ー、と今次のイベントというのは特にまだ決まってはいないんですけれども、ええー、まあ、何かしらのイベントがあれば 今回踊っていただきます「紫恋一戦」という楽曲ですがどんな楽曲でしょうか、はいえっと、力強くあの頬が舞うというのをイメージしてるんですけども、はいえー、曲全体としては、えー、激しく踊るというところが、はい、あの特徴になってますのでその辺りを見ていただければと思いますわかりましたじゃあその激しい演武をぜひね、えー、皆さんも堪能いただきたいと思います、ね、インタビューありがとうございます それでは豊昇龍の皆さんよろしくお願いいたします。